赤2枚とクリーム1枚を重ねて半分に切ります六山タイプの蛇腹折り型紙を用意し半分から下のところにお花紙をセットします型紙で挟んで蛇腹に折ったら型紙から引き抜きますそれを真ん中で切り半分に折ります めくったときに赤が見える方が右上にくるように置き、鉛筆で花びら半分の形を描きます。矢印の部分は切り落としません。線に沿って切り取ったら、開いて真ん中をホッチキスで留めます。